はい、皆さんこんこ、えー、今回はですね、au グラティーナの携帯電話を購入したときに、通常の市販の Type-C 変換ケーブルでは音声認識ができないということをお話ししたいと思います。あのー、変換ケーブルは、ここにね、端子に差し込んでですね、こういったものですね。 でこっちの丸い端子の方に、イヤホンの、ね、端子をき、あのー、入れて、あのマイクイヤホンとかヘッドホンイヤホンを使えるようにする変換ケーブルなんですけれども、この a u g ラ a t i n a の携帯の場合は、市販の Type-C 変換ケーブルは効きません。注意してください。で、どの変換ケーブルが効くのかというと、これですね。 京セラの3 5ファイのタイプ c 変換ケーブル。これじゃないとグラティーナの携帯電話の方は認識できないので、あの市販のものは買わないようにしてください。えどうもこの、京セラさんが専用にあの作ってる、なんか回路基板を、あの電気屋さんに聞きましたらね、この京セラ製の type c 変換ケーブルじゃないと聞かないようにどうやら設定してるらしくて、これ電気屋さんから聞いた話なんですけども、どうやらこれじゃないといけないと。私も実際にあの電気屋さんに行きまして、電気屋さんの市販のこの type C 変換ケーブルをグラディーナの方に接続したんですけども、接続してのイヤホンをね、あの聞いたんですけども、全然 音声も聞くこともできないし、こちらの発音も向こうには届きませんでした。で、えー、っと、販売店であるね、au さんの本に来まして、これを注文しまして、えー、実際に接続してイヤホンも聞いたところ、相手方の音声も聞こえますし、こちら側の発売の音声も相手方に届きましたので、ぜひね、au のグラティーナ購入された場合は、 購入されて、このイヤホンをね、つけたい場合は、この強セラ製の Type-C 変換ケーブルを購入することをお勧めいたします。市販のものじゃあの動きませんので、うん、こういったね、感じの携帯でございます。はい、という動画でした。以上です。